こちら測地部長さんの部屋の前です。ご挨拶に行ってみましょう。国土地理の測地部屋でですね。あの日本の測量の基準を作るっていうことをしています。こちらは電子基準点と言 い, います。国土地理が運用する G. N. S. S. 連続観測点で。全国約1300箇所に設置されています。 この観測網はジオネットとも呼ばれ GPS をはじめとする GNS 衛星からの測位信号を24時間観測しリアルタイムでデータを配信しています電子基準点のデータは測量や位置情報サービス地殻変動監視そして地球科学分野における研究等に広く活用されていますまた一部のデータは国際 GNSS 事業 IGS に提供され GNSS を用いた高精度な測位に必要となる衛星の精密な軌道情報や世界共通の測地基準座標系の維持に利用されていますこのように電子順転は高精度な測位を実現するために欠かせないインフラとして活躍しています筑波のものよりもピラノの高さは低いですがここ石岡にも 二つの GNSS アンテナがあります。VLBI や GNSS をはじめとした測地技術による連携した観測が行われています。ここイショカ測地観測所ではこのうち二つ VLBI と GNSS の観測を行っています。こちらはイショカ VLBI アンテナと言います。イショカ VLBI アンテナでは 地球から遥か数億光年彼方にあるクエーサーと呼ばれる天体の電波を受信しています。石岡 V. L. B. I. アンテナで観測されたデータは。こちらのデータストレージの中にある記録サーバーに記録されています。それでは行ってみましょう。はい、こちらのサーバーになります。V. L. B. I. 観測は。 世界各国の VLBI アンテナを保有する機関と協力ししてて観測をしています各機関の観測データを処理することで各国の VLB アンテナの位置関係や地球の回転運動を示す情報を高精度に知ることができます VLBI アンテナの参照点は大体いいこの辺りにあります。 GNSS の参照点はアンテナの底面になりますアンテナの真下にターゲットを設置することでアンテナを取り外すことなく角度と距離の観測ができますこれはトータルステーションですこちらのミラーを測りたい場所に設置して距離や角度を測りますこちらは GNSS 測量機になります方位角の観測に使用します こちらが受信機になります。そしてこちらがアンテナになります。これは電子レベルといって高さを測る機械です。このバーコードが書かれた三メートルの標尺を二箇所に立てて、この電子レベルで測ることで二箇所の高さの違いがわかります。 これから、インサイド法による観測を開始します。地面に固定されたこちらのトータルステーションで、あちらのターゲットを観測します。この後は、筑波に戻ってローカルタイベクトルの計算をすることになります。 福市の国土地理院ですこちらでローカル対ベクトルの計算を行っているようですので行ってみましょうではこちらの図をご覧くださいこちらはインサイド法で測定したアンテナのターゲットの軌跡をプロットしたものになります水平方向と垂直方向の軸の周りに円を描くことができ これらの円の中心を通る軸を推定して、その交点を VLBI アンテナの参照点として推定します。グラフにプロットするとこのようになり、VLBI と GNSS の位置関係がわかります。これがトーカルタイベクトルです。